よし今日も滑るぞーお前元気あんな昨日えらい遅くまで騒いでたのになんで知ってるのまさかあれだけ騒げば聞こえますよ壁薄いですって何度も言ったのに そ, そっか音だけなんだ見られたのかと思ったあの格好トークも結構きわどかったけどね ごめん漢字、枕に鼻血ついちゃったアホか誰が好き好んでおめえの声に聞き耳立てんだよ俺はちょっぴり立てちゃうかもな聞き耳カマはちょっぴり立てちゃったかな聞き耳ナなおちゃんの大きさがとかゆきちゃんの形がとか聞こえちゃったすくんなカマキチしてないでしょそんな話 声優か形があって、それ今考えたの？私なんか変わってる？気にしすぎですから。というか踊らされてますって。まあそんなことより早く滑ろう。行こう先輩。ちょっと待ったな。久慈川さんちょっぴりあれですわよ。同じ人とばっかり滑りすぎですことよ。 だってちょょうどいいでしえ先輩と花村先輩はボードだし熊とゆきこ先輩は直角をばっかで合わせてくんないし漢字は直人君気になるみたいだしてめえ何言って昨日もそれで自然に私と先輩がペアになったんだもん私先輩とゆっくり滑ってるからみんな気使ってくれなくていいよ行こう先輩完璧論破されちった。 芸能人トーク力すげえ感心すんのかよあっはん今回の旅行は全員にとって先輩との思い出作りという意味がありますつまりその全員が先輩と滑る時間を持ちたいと望んでいるはずですやべえそっかそうだよな俺も先輩と思い出作りたいっす なぜだろうなお前が言うと別のニュアンスを感じるななら私今日はボードやめてスキーにしよっかなずるいクマそういうことならクマも先生と恋の尻尾を描くクマあのあのねじゃあもう先輩本人に選んでもらいましょう先輩すっぱりはっきり言っちゃってよ。 シの衆、これ良くない流れだし一部さっき漏れてる人いるしみんな一緒に滑りましょうなそそれがいいですねええ<笑>お前がすっぱりはっきり答えなくてよかったぜこの流れで俺選ぶのかよ俺が刺されちゃってもいいんですか じゃま滑りいこうぜなんか意外なおとくんに苦手なことあるなんてどう滑れるようになりそう い, いえ、まったくビビってねえで、もっとかかと開かねえと逆にスピードはあっちまうぞだから、膝は内側に入れんだってでも、これ以上開くと絶対、転ぶから大丈夫だっつってんだろう、滑っちまっても俺が止めてやるから感じ優しい、私そんなの一回も言われたことない おめえは教えねえでも滑れんだろうがまあ優しく教えてもらうなら先輩のが断然いいけどねえ先輩今日もかよ滑るっつうか落ちてるだけだろあれ単に止まれないとかなんじゃまだ死んでねえとこ見ると止まれてはいいんだろうあっ知恵先輩と花村先輩だ んななってんなあの人らいいなボードうまい人はかっこいいよねでも今は断然好きかな先輩と一緒に滑れるし邪魔しちゃう悪いしそろそろ行こうま待ってくださいせめて下に降りるまで一緒にどっち行っちゃうかわからないんでなら下までみんなで競争しましょう 聞いてましたか僕、曲がれないし止まれないし平気平気下でちゃんと受け止めるしでしょ漢字おそれお前そのおおうよああのえっとじゃあよろしくお願いします 君緊張しすぎだってただまっすぐ滑るだけだまたかよつかスキー使えよどんな滑り方だあれややっぱり僕歩いております